遊べば遊ぶほど奥が深いゲームです本番いきますよーいカードオッケーカードオッケー役者オッケーよいスタートはいどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です今回はですね一人用カードゲームダデンシェビー、えこちらをですね紹介していきたいと思っております はい、こちら、えー、2013年11月に冒険企画局から発売された一人用カードゲームです。その後、人気を博しまして、2016年7月に Apple Store と Google Play で配信。えー、同年11月に Nintendo 3DS に。で、さらにその1年後、2017年、Nintendo、え、Switch、ー、でも、えー、このシェフィーですね、発売されたという、とても人気なゲームとなっております。プレイ人数は一人で、プレイ時間は15分。対象年齢は12歳 1匹の羊を制限時間内に1000匹までに増やすゲームですはいでこのカードゲームなんですがポーンさんというですね日本人で男性の方ですでこちらこのポーンさんが作ったカードゲームなんですがこの他にもですねいろんなゲームを出しておられる方ですでさらにですねこのポーンさんすごいんですよゲームのデザインイラストストーリーもですね えこのポンさん1人で考えておられるというですね自分もやっぱりその自主映画をもともとやっておりましてですね監督撮影編集脚本色々いろいろたくさんやったんですよねというところでちょっとすごいですね個人的に共感は、まあ、大体こういうものってイラストはやっぱりイラストレーターに依頼したりですとか、まあ、ゲームデザインは考えるにしてもストーリーはやっぱりその構成作家とかですねこの「シェビー」というゲームなんですがどういう方におすすめできるのかというとまず1つ目なんですがイラストが最高 えー、全72枚カードがあるんですが、もう全部ですね、カードの絵柄が異なります。えー、72枚ですね、同じカードが全くないというですね、もう全部ですね、このポーンさんが手焼きで描いたデザインなんですよ。イエス すごいですね。で、二つ目のおすすめなんですが、一人の時間を楽しみたい方、一人でできるゲームってなかなかないんですけども、もうこれ、自分のペースでですね、ゲームをしたい方にとてもおすすめです。で監督自身もですね、カードゲーム、ボードゲーム、いろいろ買ってるんですけども、みんなが揃う時間ってなかなかないんですよね。そういう時にこういうソロゲームってですね、もうめちゃくちゃありがたいんですよ。で、三つ目なんですが、難しいパズルをですね、解けた時のあの快感。それ これをですね、このゲームで味わえます。いや、なかなかね、15分とか20分とかでですね、この4社し感ってなかなか出せないと思うんですけども、このゲームはですね、それができます。最後4つ目なんですが、このパッケージラインからわかるようにですね、羊好きの方は、ぜひおすすめです。カードもまあ、プレイ中もですね、まあ、ザラッと並べてんですけども、それぞれイラストがですね、すごいポップな感じで、癒されながらゲームができるというところも、すごい高ポイントですね。 あと個人的にですね、やってみて、えっ、ー、と、感想なんですが、えー、まずですね、えー、8回ぐらいまでも全部負けました。 いや、ほんと最初難しいんですよね。いや、どう考えても線に到達しないでしょ、みたいな。まずそこから入るんですよね。で、その線に到達した後の、来たなってね。でも来たなって思ったんですけども、9回目に関してはもう負けましたから。このゲームなんですが、カード版とですね、え、アプリ版とあるのですが、もう約もう、50回ぐらいはプレイしたのかな。それでやっと勝率がですね、だいたい8割、いや、7割かな。最初の5枚の手札によって変わるので。 本当にこのゲームって、運用素もあったり、確実に勝てるというゲームではないんですよ。なので、本当にた、ね、中毒性が高いゲームですので、いい意味で気をつけてください。はい。で、このシェビーなんですが、カードのタイプがですね、3つ分かれております。 えまずですね1枚しかないのがこちらです敵羊カードというですねカードですこのゲームなんですが4ターンここが1ターン目2ターン目3ターン目4ターン目で1000ですねこの4ターン目の1000に入った時点でもう自分が1000でなければもう負けるはいじゃ続きましてえこちら羊カードですね今出してるのが1番ですね7 8 9えー、それぞれのカードが出て9枚ありまして、えー、全部イラストが違います3匹のカード10匹のカード30匹のカード100匹のカード、えー、300匹のカードで最後にこちら1000匹のカードこのカードですね、えー、場に出せれば勝ちです全部でですね、えー、49枚のカードですね入っております、えー、3つ目のカードがはいイベントカードですね こちらですね、22枚のカードですね。様々な効果を使うことができるイベントカード。この22枚なんですが、同じカードです。例えばですね、高卒というカードですね。こちらは2枚入っています。それぞれのカードによって、1枚しか入っていないもの、2枚入っているもの、あと、埋めように関しては確か4枚入っていたと思います。こちらがカードの種類となっております。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。他にも、こういった動画を ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カンプでした